どうも、政治いろいろのを学部です。ここまで来ると、本気で分かっていないのかもというより、むしろ分かっているが人気取りのために、あえてやっているのでは、とすら思えてきてしまいます。こういった記事が逆にユン・ソン・ギョロ氏の足を引っ張ることになっていくような気がするのですが、全く気づいていないようですね。 中央日報の記事を引用します。日本が来年から使用する高等学校教科書で、旧日本軍慰安婦被害に対して、強制連行従軍などの表現を削除したほか、独と日本名竹島に対するご両親主張を繰り広げて、また歴史問題に火をつけた。このような歴史挑発をはじめ、日本が以前と同じ 韓国バッシングを続けるなら、ユン・ソン・による政府が掲げた未来志向的な関係改善が最初の一歩さえ踏み出すことができないという懸念が出ている。そうでなくても、ユン政府の任期序盤には、韓日関係関連の爆弾が散在している。毎年、ほぼ同じ時期に行われているカレンダー成長発と呼ばれる。3から4月の 日本教科書検定審査、4月の外交聖書の発行等を通じた歴史歪曲に加えて、来年4月頃には福島汚染水の海洋放流も予想されている。続いて、6月頃には佐渡金山の国連教育科学文化機関ユネスコ世界文化遺産への搭載についての決定がある。ユン政府発足 約1年後に爆発力の強い大型悪材料が相次いで炸裂することが既に予定されているが、その間に関係改善の動力を用意することができなければ、悪材料の爆発による直撃を受けて、韓日関係悪化の流れを止めることができない。その上、日本には国内政治的な要因もある。日本は今年7月に、 参議院選挙を控えている日本国内の右翼結集用に反感世論を高める要因があるということだ。強制徴用賠償判決を受けた日本企業の韓国内資産現金化問題も韓国裁判所の手続きが進んでいていつでも爆発してもおかしくない次元爆弾だ。これまで韓国の新政府発足は 韓日関係反転の景気とみなされることが多かった。特に、ムンジェイン政府5年間で、韓日関係は最悪と言われるほど冷え込んだため、政権交代だけでも日本内部の期待が大きいのが事実だ。新大統領の就任を前後にした特殊団派遣など、交換交流が続く良い機会もある。だが、このような機会を活かすのも、 日本がががまず韓国が動けるほどののの最小限の空間を開いてこそ可能なのが事実だ今回の教科書調発のように、日本が従来の態度を守る場合、新政府は序盤から日本の高まった期待に応えるのではなく、期待値を下方修正するように政策方向を決めなければならない場合も出てくる。特に教科書で、 慰安婦被害に関連した強制性を消したのは日本も2015年 12.28 慰安婦合意を違反したのと同じだ日本は当時の合意で慰安婦問題が当時軍の関与のもとで行われ安倍内閣総理大臣は日本国の内閣総理大臣として改めて心からお詫びと反省の気持ちを表明するとした これをない外信記者数百人の前で読み上げたのが当時外相だった今の岸田文雄首相だ。日本はこれまで韓国が慰安婦合意を破棄したと批判しておきながら、今回の教科書外局を通じて自らも正面からこれに違反したと言える。前職外交部高位当局者は、日本が歴史認識問題において、 既存の合意に違反して断ある元にゴールポストを移して歴史の推射を逆に回しているが、ユン・ソン・ギョル政府でも懸案は懸案に沿って解決しても歴史認識問題だけは知り解くことができないことを日本も理解しなければならないと指摘した。特に日本の教科書調発は28日にユン氏と相星光一中間日本大使が 大統領選挙が初めてあって、関係改善と協力を約束した翌日にあった。この日、ユン氏は、韓日両国関係を未来思考的に強く引っ張っていけば、他の問題が難しそうに見えても、対話を通じてうまく解決することができると述べたが、それから一日で、歴史問題で足を引っ張られた格好になった。特にこの日の面会の主要議題は、 北核協議に対抗した協力強化だった。ユン氏は北朝鮮が核で得られるものは何もないという確信を持たせるため、韓米日のさらなる緊密な協調が必要と話した。これに対して相星大使も北朝鮮の核・ミサイル挑発は日韓両国間の安保に大きな協議になるのはもちろん国際社会に対する 重大なな挑戦ととしししがら緊密に協力しよ う, とうした北朝鮮が約4年ぶりにモラトリアム核実験長距離弾道ミサイル発射猶予を破って挑発推移を高める中で韓日韓の葛藤は韓日米安保協助はもちろん潜在的に韓米同盟にも悪影響を及ぼす恐れがあるという懸念もそのため出てくる。また 対日外交は外交の領域だが、同時に国内政治の領域でもある。いくら合理的な政策を行っても、世論の支えがなければ属しにくいのも事実だ。過去の政府が保守新法を問わず、韓日関係の泥沼に陥った理由だ。外交だけに軸足を置いた場合、国内の反発に直面するか、 国内世論に振り回されるか、政治的意図から反日感情を活用して関係が急転直下した。対日外交の複合的な性格を考慮するとき、ユン・ソン・ギョル政府での韓日関係改善のための条件は、日本が先にある程度用意すべきだという主張が優勢だ。ムン・ジェイン政府のときから事実上韓国バッシングを日常化してきた 日本の態度変化がなければ、韓国政府の意思だけでは限界があるという指摘だ。これに関連して、国民大学日本学科のイ・ウォンドク教授は、ユン・ソン・ギョル政府は一方では日本政府右翼と戦い、もう一方では保守政府の韓日関係改善努力を遮る国内世論と調和を作り出さなければならない。 両面ゲームという課題を背負っていると分析した。とのことです。いやはや、何を言わんやという感じですね。ユン・ソン・ギョル氏は当選直後から繰り返し、対日関係の改善、そして日米韓の強固な連携を口にしています。文在寅政権の5年間で韓国はまさしく、四面楚下とも言うべき状態に陥り、 失業率は大幅悪化。ソウル近郊など大都市圏では住宅購入価格が跳ね上がり、もはや自力では回復できないのではと思えるところまで韓国経済は落ち込んでいます。韓国にとって一番の貿易相手国は中国ですが、中国は韓国を属国としか見ておらず、韓国がちょっとでも下がる素振りを見せればすぐに、 経済的制裁に踏み切る構えを見せています。いわゆる三不一元の誓い、玄関令などはその最たるものと言っていいでしょう。新型コロナの影響もあり、韓国経済はまさしくお先真っ暗と言ってよい状態であり、この閉塞感を打破するためには、陽日を行わなければならないというのは、少しでも経済がわかる人間であれば当たり前のことでしょう。 ユン・ソン・ギョル氏が対日関係改善を言い出したのは至極当然のことで、韓国としてはそこにしか活路をみ出せないからでしょう。ユン・ソン・ギョル氏の真意は図りかねますが、おそらく過去の韓国歴代大統領と同じ程度の認識しか持っていないのではないかとも思われます。韓国歴代大統領の認識とは日本を徹底的に甘く見ており、 ちょっと頭を下げるふりをすれば、日本はいくらでも甘い城を吸わせてくれるお得意様としか見ていないというものです。実際、韓国を西側陣営に置いておきたいというアメリカの意向もあり、過去の日本は韓国に対して甘い顔を見せすぎていました。慰安婦問題も徴用工問題も突き詰めて言えば、日本側のこの 甘い態度にも大いに原因があったのです。ところが、文政権の5年間は、この状況を大きく変えてくれました。アメリカは、クワッドがあれば、韓国はいらないというように態度を変え、日本に対して、韓国に譲歩せよ。譲歩して、石川陣営に留めておけということは言わなくなってきています。岸田首相、林外相という、 高知会出身の自民党内リベラル派が先導を務めている状況は不安の種ではあるものの、今ここで韓国に甘い顔を見せれば、来たる参院選で自民党は日本維新の会や国民民主党の躍進を招きかねません。未だ自民党内で因然たる勢力を保持している安倍元首相、菅元首相の派閥も黙ってはいないでしょう。 いかに岸田首相、林外相といえど、早々は甘い顔を見せられない状況にあると思います。日本はすでにクワッド、CPTPP という二つの取り組みを着々と進めており、韓国を切ってもいい状態に持っていっています。韓国抜きで対中包囲網ができるよう、用意周到に進め、それがを結びつつあるのです。 このような状況にもかかわらず、韓国メディアはいまだに、日本側も韓国が動けるように譲歩してほしいと繰り返しているというわけです。日韓関係がここまで悪化したのは、鉄頭鉄尾、韓国側の問題です。レーザー照射事件では、嘘を繰り返して、いまだに謝罪をしていない。いわゆるホワイト国外しでは、約束された使用用途一切提出していない。 慰安婦徴用工問題では国際法を無視して韓国内の常知法、訴求法を適用しまくる。挙げてみれば枚挙に糸間がありません。対日関係のみならず、対米関係においても文政権は嘘をつきまくってハノイノーディールを引き起こすなど、アメリカからの信頼を著しくなくす行為を繰り返してきました。ユン・ソン・ギョル氏が 本気で対日関係を改善しようとするならば、まず日本に対して土下座をして、今までの比例、無礼の数々をお許しください。まず我が国の国際法違反の状態を早急に解消しますのでというほかないのですが、そんなことを書けば中央日報の不買運動が起きかねません。もしかすると心の中では、我が国が 100% 悪い、まず 誤るところから始めないといけないと中央日報も理解しているのかもしれませんが、そんなことを記事に書けるわけもなく、今日もまたこのようにどっちもどっち論に終始しているというわけです。岸田首相、林外相という大いなる不安材料があるものの、韓国首脳や韓国メディアにこのような自尊心がある限り、さほど不安に思わなくてもいいのではないかという気がしています。 日本はこれまで通り国際法を守れ、合意を守れとだけ言い続ければいいわけで、来たる参院選で無様をさらさないためにも岸田首相、林外相にはこの点を徹底してほしいですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。